こんにちは。生体師の吉本浩二です。最近お客様からの相談で、肩こりが辛いという相談が多くなりました。コロナ、コロナ禍になって、家でする仕事が多くなって、リモートワークが増えてきたことが原因ではないかと僕は思っています。 そこで本日は家でもできる、一人でもできる肩こりマッサージのやり方をご紹介したいと思います。今回ご紹介する肩こり改善マッサージのやり方は2つです。1つは脇を使って行う方法。2つ目は手首を使って行う方法。手首を使って行う方法です。 それでは、この脇を使ったやり方からご紹介いたします。まず、この、1、2、3、4本、この4本指を脇の下に入れます。脇の下に入れます。そして、この親指を この親指を、この肩の、ちょっと硬い部分があると思います。そこに当てます。少し押し込みようにして当てます。 腰を押し込むようにして当てますそしてあとは肘を曲げたままゆっくり回します前に後ろに回していきますこの時に大事なことがありますそれはこうやって回しているときに痛みがあるときはもうやめてください 行わないでください。痛みがない時に少しずつ行ってください。または痛みがない角度とかがあるので、自分で見つけながら行おうといいです。もちろんこの反対側もやっていきますね。この4本指を脇の下に入れます。脇の下に入れます。そしてこの親指を この肩の硬い部分に当て、当てます。少し中の方に押し込むような感じで当てます。あとは肩を大きく回します。以上です。あとは次にこの手首のやり方をご紹介いたします。手首のやり方は この小指側の骨と親指側の骨があります。これを、ここを、この親指と人差し指を使って挟みます、まあ。握ります。そして、まあこんな感じで握って、あとは、こっちを揺らしてもいいけど、あとこの握られてる手をね じ, ねじるような感じですね。 やりやすい方でいいです。大事なのは、ここのくぼみを、ここの人差し、小指側のここのくぼみと、親指側のこのくぼみを、挟むっていうのが重要なポイントです。挟んで、あとはひねる。 あたはこれをこっちで揺らしてもいいです。僕はこのこっち握られている方をひねるのが気持ちいいので、こっちの方をやっています。反対側もやりますね。反対側も親指と人差し指で挟んで、こうやってひねっていきます。 練っていきます。これ、この二つのマッサージをやるだけでも、この肩の痛みが少しずつ取れていくので、よかったらやってみてください。以上、肩こりマッサージ、肩自分でもできる肩こりマッサージ、マッサージのやり方でした。本日も最後までご視聴いただき、 ありがとうございました。失礼いたします。